しとして探し物を見つけるコツは意図せず探し物を見つける点にある探すことを考えず適当に見回すことで不意に机の下で見つけたりそれと視線のコントロールも大切だ熱い視線で探すと見つかりにくくなる目の端で捉えるような不意に見てしまった感じで。 それはコツって言えないな結構使えるんだぞ昔ペットの亀がいなくなった時もこれで見つけたんだジン団長亀を飼ってたことあるんだなそうだがいや想像できないなんか意外だんとにかくジン団長のイメージと合わないんだあそうだディクの旦那なら分かってくれるよな理解できない 僕も幼い頃に勝ったことがあるおかしくはないディロックの旦那も